マンスターの木下と申します。よろしくお願いいたします。受付でレジュメをお渡ししたんですが、まあ今日はそういう内容で進めたいと思います。誰が木を枯らすのかという話をしたいと思います。で、これちょっとあの女性の方気持ち悪いかもしれないですけど、鉄砲虫のねちょっと様子を見ていただきたいと思います。 こう川の下に入ってですねで木の中にも入っちゃうんですけれどもで結構食い荒らしてしまうんですけどねだけどあの虫も悪さしますけどねと木全体を枯らしちゃうっていうことはそんなにないんですねだけど町の中とか公園とか行くとこのふうにこれ桜の木だったりしますけどももう枝がもう崩れ落ちてもう 腐こういうふうにこれなんかもそうですけど桜の木が特にやっぱり腐りやすいですねでこう右下の写真のようにこう猿の腰掛けみたいなキノコが生えたりしてるのを見ると思いますこういう木をよく見ますでどうして今みたいなね枯れ方をするかというと木を枯らす 原因というのはあの木材腐朽菌という菌が、まあ、空気中にも雨の中にも入っていましてで、まあ、どうしても、えー、木を剪定するとその腐朽菌というのが木の中に入ってきちゃうんですねそれで木が枯れるんですけれどもで ど, うしたどうしてこう木の内部にまで、えー、この腐朽菌が入っちゃうのかというと。 あのここに書いた「寸胴切り」とか「切り残し」とかっていうですね、えー、切り方が具体的には例えばこのようにですねこれ桜の木ですけど枝先のこう三股になった部分を寸胴にブツッブツブツっとこう切ってますよね。これ神社の木だったり、えっと、街路樹だったりしますけどこういう木をあの本当に寸胴切りだけで ブブツブツと切ってるのをね時々ご覧になると思うんですけどこういうのをプロがやっちゃってるんですねでこういう切り方をするとさっきの不球菌っていうのが入りやすくなっちゃうっていうお話なんですこのように切り残した枝を断面割ってみるとねこれもちょっと色の変化難しいんですがもう左側の4分の3ぐらいこれだとあのもう不球菌が入って柔らかくなっちゃってるそういう状態ですでちょっと見本をね えっと、お見せしたいと思いますけどもこっちの方が分かるかこう割った状態ですねここの切り口が、まあ、比較的あの上手に切れてるあの切り残しはしてないんです切り残しはしてないんだけどあの切り方をちょっと間違うとこういう風にですねここの黒い部分っていうのはどう切っても 正しく切っても入っちゃう部分なんでしょうがないんですがそれがやっぱりこっちの中まで入ってってるってことはちょっと切り方が悪いほんのちょっとのことでですねちょっとご覧になってもう1個あったよね先ほどの写真みたいにこうやって枯れていくのはねやっぱり木材普及菌が中に入っちゃうから中まで枯れて中がうろになっちゃうんですねもう太くて背の高くなった欅があったりしますけども まあ、長年の間に邪魔な枝をバツバツこう切っていたわけですよねでも僕がこれ見た時にもう危ないから下から切りましょうっていうお話をして切らしていただいたんですがもう案の定ですねもうこんなにもう本当空っぽなんですねもうモモンガとかが住みつきそうなもの<笑>、ええ、もう本当皮一枚でね生きてるあのもう木っていうのはね あの実際どんな木でもあの健全な木でももう川の本当と 1cm のところで栄養を送ったり水をあげたりっていうことをしてて真ん中の部分っていうのはもう細胞としては死んでる細胞なんですよだからまあ不必要っていえば不必要なんだけど、まあ、そこはしっかりしてないと木の強度としてはね非常にあの弱くなっちゃうので皮だけで生きてるからいいだろうっていうわけにはいかなくてねやっぱりその中までしっかり健全でないと木は危ないですね これなんかもよく倒れないでいたなと思うぐらいゾッとしましたけどねもうこんなもう極端な時はもうこんなふうになってるんですがそれの原因を作ってるのはもう人間なんですよね悲しいかな人間がこう木に手を出せば出すほどあの木が痛 む, 痛むっていう現実なんですよそれでもねやっぱりあの切らないで生活するってわけにはいかないですよねやっぱりそれは傷つけたくはないけど でも自分の家の庭で木を楽しんで花を楽しんでっていうことはしたいわけですからまあそれだったらその木を傷めないようなね切り方をしましょうということです寸胴切りとか切り残しとかっていうのをするとより普及金が入りやすくなるわけですからそういう素人切りをするのをやめて正しい切り方をして少しでも負担がないようにしたい。で どうすれば木が痛みにくい切り方ができるかということで、えー、私がもう30年ぐらい言ってるそのコジット論というのが割と理にかなってる理論なのでそのコジット論についてちょっと学んでほしいということですでそのコジット論による切り方っていうのはどういうのかっていうのは2種類ありましてねブランチカラーがある場合っていうふうに1つ目はしたんですが。 ブランチカラーのふっくらした部分を削らないようにで上のバークリッチのギザギザっとしているところにもノコが当たんないようにというふうに切ることになっているんですね、えー、ブランチカラーが、えー、確認できない木っていうのもがほとんどなんですねそう例えばこの右側の枝を切り落としたいと思った時にその枝の流れを表す線をでそれと交わるラインを そのののバークリッチのちょっと上のと上ころへ仮に引きますこれ直角になるそれがまず1本目のこれがまず1本目のライン次にバークリッジを確認しますこのガチガチっとしたところを確認してこの線とこの線それをこの角度をだいたい半分に二分するこの赤い線ここに見当をつけて その線に沿ってのこぎりで切るで私の経験上もこ の, ふうこの角度ででるとあの腐れが最小限で済むんですこんなラインで切ってはどうだろうかっていうのはこれは僕が言ってることなんでシャイゴ先生が言ってることではないんですけどただまあ経験上これがほぼ正解だろうと思ってますだから輪郭も。 さっきの刈り込んだラインがこの点々だとするとさっきの刈り込んだ人ねこ の, このラインこのラインとこのライン同じなんですよだけど刈り込むよりももっと小さくできるでなおかつこういう空間ができるから透けた感じにもなる、まあ、すっきりしますよねただの刈り込みとの違いはそこなんですよこれが刈り込みで切り戻し剪定っていう方法を取るとこういうことになる 枝先が残るののはここの数も少ないで数少ないところからなおかつその思った輪郭より中にありますからそこから芽が出て吹いたとしてもこの輪郭内にほぼ収まるぐらい で, できるわけですよこれをね学んでいただきたいなと思っていますちょっと動画を見ていただきます これ桜のねさっき見せた桜の枝ですこれ小さくここまで小さくしたいなと思ってますそしたらねそこの小さくした時に残る枝の先に印つけるんですよマークマーキングするんです例えば洗濯ばさみでもいいんですよこの枝の先が残ればいいやここの大きさまでしよう今ここまであるけどこのぐらいの大きさにしようと思ったらそこの輪郭上に残る枝先にマークするんですね こんな感じでマークするとあどのぐらいにしたいんだっていうのが具体的になりますよねこの辺でなるわけですよ123456個ぐらいつけましたかねこのラインこのラインまで小さくしたいあこっちからやっていきますけどこの洗濯バサミを残して切り戻すこの洗濯バサミを残して切り戻すっていうことです 今取れれちゃいましたけどこれここです、ね、そうするとこの大きさになるじゃないですかでこれとこれがあれば輪郭出るからもっと言えばこれなくてもいいんですここまで切り戻してもこれを切り落としてもこの大きさっていう感じは出る輪郭は出るでこの枝はここら辺の延長線上に枝先が欲しいんだけどないですよね ないけどこれがあるからこの枝が残ってこれが残れば輪郭線は出るんだだからこの枝自体いらないこれをなくしてもこういうふうになくしても大丈夫なんですこれさらにここまでいきますそこまでとっても輪郭はありますよねで中空っぽにつけましたで次はこっちですこの洗濯バサミを残して切る。 で最後に残ったこの枝ですけどずっとこれはもうどこにも枝がないでもここでもし切るとこの芽があるから芽のとこからまたピュッて出ますねだからこういう強い枝はね元からなくしてもいいんですここにちっちゃい枝あるでしょこういう枝が残ればおとなしくしてますからだから元でこういうのは抜いちゃいますこういうふうにこれを切り詰めしないで切り戻しだけでやった剪定っていうのはこういうことです そうするとこの輪郭にだいたい収まったんですね。もっとわーっとこうう上までありましたもんね。こんな感じに。マークつけおくとね、わかりやすいでしょ。こういうね、こういう枝があって、で、ここで言ってる切り詰めっていうのは、こういう枝の途中で切り詰める。途中で切り詰める。 これ切り詰めなんですよ。こういう枝をねこれ出っ張ってるから切り詰めるで切り戻しっていうのはこれをここまで小さくこの距離を短くしたい時にこれを残して切るのが切り戻しなんですよ切ったところの脇に枝が残るでしょ、はい、これを今日やってもらいたいんですうんだけどねあ切り戻しってこの枝残りゃいいんだなっ入って こううやったらね、ここ切り残しでしでょ。こ れ, これをやったら今話した話が何の意味もなくなっちゃうんですよここの切り残したとこから枯れが入っちゃうこれ切り戻すんだったらここでコジットでちゃんと切ってほしいんですそうすればこれ以上枯れていくことはないんだからそれで木も小さくできるこれをここまで小さくしたいんだったら適当にここで切っちゃったりしない で、ちゃんとここでジットの角度ういうふうにちゃんと切るということを学んでほしいというのが今日の講座なんですね、はい、これちょっとこれ邪魔なので切り戻してください<笑>この2本は邪魔ででかいですよね、はい、だからこの枝とかこの枝とかを残してこれ残しますこ でしょうか。いや、位置的には合ってますよ。位置的には合ってますけど。これもこれも切るんですよ。これ残す。そうそうそうそう、ここですよね。ここに。ここ切るんですけど。この切るときに、要するにここにバークリッチがあるなと。ね、で、水線はここだなと、こっちの水線こうですよね。 それで、このバークリッチとこの水線の間。半分にする角度っていうと、この辺だなってことですょ、ね、う。ですよね。近くいいそうで す,、ね、ですね。その方がいいですよね。こう、こっちからこう切るか。はい、えー。硬いですよ。はい。はい。はい。うん。結構硬い。硬いですよね。なかなか。 はい、はい、じ, ゃあじゃあ今度はアンビルに 持, 持ち帰ってみてくださいアンビルどうなのか持ってますすね。えよ。入り ま, す、ね入りますよねね はいこれはねあのやっぱり両刃両刃なんですね刃が普通の剪定は片刃なんですよ、はい、だからその抵抗がありますねでもここだったらこれを残したいっていうことだったらこっちを切ってこの枝を残すここで切るということですねでもっといってこの枝残そうって思ったらここで切るっていうことですね それで、まあ、こういうラインでいきたいんだったら、これとじゃあ、これ残すとかっこいいかなってことですよね、ねそうすると、じゃあ、これ切って、ここを切ると、そうすると自分の思った大きさになるし、残った枝もまあかっこいいだろうと、まあ、そういうような考え方で。本当にしたらしいね、こうやってを切ればいい<笑> はい、お前、皆さんすごい。<笑>はい。そうですね。うん、この辺残したい。うん、そうですね。いいと思いますよ。うん。いや、もうちょっと先で決めてもらった方がいいかな。ええ、これこれいるんですか。 いらない。らな例えばこれ残してこれがいるかどうかそうですかそこで切るのとこれ残るのとどっちがかっこいいですか枝残す時にねこの枝を残すとしたら こ, この枝のペアは誰なのか だここで切って切られて、ここ一人にするよりも、これとペアを考える。なるほどこれとこれっていう形にして。がいいですよね。そ、うん、こ, こを切る形ですかそうそ う, ですそうそう、そういうことする。うん、あいい感じじゃないですか。あ<笑>、うん、いい感じ。ね。あとはね、こういう枝なんです。割と見落としがちで、あの。 これが太くなっちゃうと<音楽>